ああ、あ あ, あ、あ、こんにちはあれこれはいてんのということでね最近ね流行りのゲームあるじゃないですかあのゲームですあのゲーム愛しててるゲームってこれねやっぱ男女とか男同士とかでやってるのよく見るんですけどこれは普通だなっていうことで太郎さんは「愛してるゲームを」をこの「 ささん、皆さんに共有したいいと思います愛してるゲームっていうのはこうお二人がこういうふうに並んで正面を見合う感じなんですけど僕はね皆さんにその「愛してる」っていうセリフをちゃんとね表情も伝えながらやりたいと思いますもしね照れた方がいたら何回目でね照れたかっていうのをねコメントしてくださいあれ切 れ, のお切れててるる ソースがないやばいソースなくした何のとんかつの弁当についてるソース醤油で我慢してということでやっていきたいと思います「愛してる」「I love you you. ねえねえ。愛してる」あの「さくらんぼ」歌ってる アーティストっって誰だっけあのあの大塚大塚愛してるあれ志村けんのさあの、一発ギャグってなんだっけあれああ愛してるボンジュールここで、太郎は と「僕の楽しみは夢」